皆さん、こんばんは。今日は2023年5月3日水曜日です。今日のテーマは中国と韓国の関係がものすごい悪くなってきました。第一列島戦について話をしたいですし、超信仰の戦いに対しても話をしたいですね。そして、私は素晴らしいと思うんですが、岸田総理ですね。 アフリカへ訪問にいたんですよね。これについても話をしたいと思います。韓国のヨン大統領がアメリカを訪問して、超信仰の戦いについてアメリカに感謝すると言いました。これに関して中国側はものすごい反発しました。しかし、超信仰の戦いについて反論するんですね。反発するんですよ。でも、 中国にすれば、これからもっと大変なことがあるんですよ。アメリカはですね、韓国の国防を強化するんですよ。必要な時に核兵器も使用しますと言いました。この約束があって、韓国側は核兵器の開発、製造はもうしませんと決めたんです。アメリカは核兵器を搭載できる潜水艦を韓国の 港に配置すると発表しました。この行動は40年以来初めてなんです。まだアメリカは韓国の空港に B-52、B-2 という戦略爆撃機も配置すると言いました。核兵器搭載できます。つまり韓国とアメリカですね。両国の防衛はさらに強化しました。結果ですね。 北朝鮮のことを牽制できますし、そして北朝鮮だけではないんですよ。中国のことも牽制できますので。アメリカの約束があって、韓国は台湾海峡の安全を強調するようになってきました。今まではですね、台湾あるいは台湾海峡の安全について、日本側はものすごい主張してきました。 韓国はですね、あんまり台湾の問題とか台湾海峡の問題には触れていませんでした。しかしですね、今回の訪問で台湾海峡の議題についてですね、韓国は全力アメリカに支持するとなってきました。中国の外務省は北京にいる韓国の大使を呼び出して抗議しました。台湾の問題は韓国に関係ないよと批判しました。 そして、朝鮮以の戦いにしても、朝鮮戦争にしても、この歴史に関して、韓国はあまり触れていませんでした。でも今回ですね、ヨン大統領は朝鮮以の戦いについて強調してですね、アメリカに感謝すると言ったんですよ。歴史ですね、朝鮮以の戦いですが、朝鮮戦争の代表的戦いだと言えます。 当時ですね、中国軍が、えー、参戦するとアメリカ、あるいは西洋側ですね、知りませんでした。1950年10月25日、国連軍ですね、まあ、アメリカ軍がメインですが、国連軍が朝鮮で初めて中国の士官兵、実は中国軍ですね、と戦ったんですよ。中国の士官軍ですね、数人捕虜が えー、逮捕されてですね、捕まったんですよね。捕まられて、情報を提供しました。中国もですね、ここで実に参戦したですと。中国もですね、朝鮮軍の服装を着ていたんですよ。でもですね、当時は規模はわかりませんでした。また、中国側はどうして参戦したでしょうかその目的もわかりませんでした。第2回目の戦いですね、ここが朝鮮港の戦いだと言います。 この戦いでアメリカ側はまだ捕虜から情報を得ました。中国軍はですね、50万人参戦しました。当時、米軍の第8集団軍ですね、中国の士官兵の奇襲を受けてしまって、当時ですね、中国側は米軍のことを包囲しようとしたんですよ。でも失敗しました。米軍は撤退できました。ただしですね、米軍の主要部隊ですね、 第一海兵士団。約2万人なんですよ。中国の志願兵に包囲されてしまいました。包囲したのは中国の志願兵第九士団ですね。約15万人でした。米軍は包囲されてとても危なかったんですよ。当時アメリカのトルーマン大統領が緊急時代宣言を出して、緊急時に核兵器の使用もあるよと発表しました。 この緊急事態宣言出されて、アメリカの国内にしても、世界がですね、朝鮮戦争に注目しました。特にアメリカの第地海兵士団のことですね。でも結果ですが、米軍の第地海兵士団は、包囲網をですね、突破できました。北朝鮮にあるですね、高南港というところがあるんですよ。その港から少しずつですね、撤退しました。 でも、この戦いはですね、アメリカは失敗だと言えないんですよ。第一海兵士団は15万人に包囲されて突破できたんですよ。すごいんですね。相, 相手は15万人です。米軍は2万人弱なんですよ。そして撤退した時に戦車も武器も弾薬も、えー、残しませんでした。また自分の負傷者にしてもですね。そして一番大事なのは 9万8千人ですね、朝鮮人の難民を連れて帰ったんですよ。ここから船を乗ってですね、プサンの港へ移動しました。アメリカの歴史ではですね、朝鮮湖の戦いについて、えー、勝利の戦いでしたと。ユン大統領はこの歴史を知っているからですね、アメリカの宣伝とかですね、歴史も、えー、知っているわけですから、朝鮮湖の戦いを え、強調してですね、やはり発言して、アメリカ側にすれば、やはり嬉しいですね。また、アメリカと韓国ですね、当時は南朝鮮でしたが、地の友情だと表現しました。そして、現実的に、朝鮮戦争ですね、米韓の関係の基礎だと言えるでしょうと思います。つまり、もしですね、当時、米軍、あるいは国連軍ですね、え、韓国のこと、あの、当時は、 南朝鮮でしたが、無視していればですね、今の韓国は多分存在しないと思います。でもですね、まだ歴史にあることではありますが、アメリカもですね、韓国も、えー、触れない歴史があるんですよ、えー。それはですね、ベトナム戦争でした。韓国はですね、当時全力で米軍に支持していたんですよ。韓国はですね、合計32万人超の兵士を つまり参戦したんですね。同盟国の中で韓国の兵士の数は一番でした。中国と北朝鮮ですね、地で結ばれた大なる友情ですと中国側も言いますし、北朝鮮はですね、たまに言いますね。でも、韓国とアメリカはですね、あんまり言わないですが、実はですね、関係が深いんですよ。 しかし、今回、ン大統領はアメリカの国会で朝鮮戦争に触れました。やはり、中国との関係は崩壊でしょうと思います。第9師団ですね、合計15万人超です。中国側ですね、主に、えー、中国軍ですね、志願兵だと言いますが、そして国連軍ですね、米軍がメインですが、そして米軍の第1海兵師団が 主国連軍ですね。この戦い終わって国連軍側は1 0 92名犠牲です。失踪は4892名でした。負傷は4582名でした。名前は全部出てるんですよ。あの全部一人、一つの数字は一人ですというイメージで名前は出ています。中国の志願兵はですね、 今 の, の話ですが、中国側も認めているんですが、5万2000と、えー、958人です。犠牲です。そして、当初はですね、あの3万人ですね。この当初というのはですね、えー、そういう体の一部ですね、切断するっていうイメー ジ, イメージですね。やはりすごい寒いんですよ、えー。朝鮮ですね。寒いんですよ。なので、向こうにいたわけですから、いうですね。 いたわけですから、ものすごいですね。そして、投資は、えー、3000人ですと言われています。この数字はですね、嘘ですよ。実はですね、もっと多いんですよ。あ当時ですね、私もこの2年前でしょうか、動画で話をしましたが、中国軍はですね、えー、服を脱いで急いで慌てて向こうに向かっていくんですよ。やはり包囲するという意味ですから。そこでですね、中国の長官も嘘をついてしまったんですよ。 向こうにいたらですね、そういう服装とかですね、武器とかありますよと言ったんですよね。実はですね、走って行くんですよね。走りながら向こうに行くんですよ。包囲しようとしたわけですから。米軍をですね。でも、実はですね、現地に着いたら何もないんですよ。そして、軽い部隊、武器しか持っていませんし、服装も、えー、そういう軽い服装で行くんですよ。走り、走るんですよね。なので、汗もかいたし、すぐに、 マイナス20度、30度でしたので、一瞬でですね、凍ってしまうんですよね。なので、まあ、大変でした。実はですね、うん。去年の動画で話をしましたので、えー、まだ興味ある方は、えー、調べていただいてよろしいではないかでしょうかと思います。韓国はですね、これから半導体の領域で中国と縁を切られると思いますね。えー、韓国政府はですね、アメリカの、えー、そういう訪問の結果を報告しました。 米国と最先端の科学技術の領域で使いを強化しますと。これから韓国の半導体企業、中国での投資について、ある程度調整して、その話を合意しました。そして半導体製造、メモリの製造について、韓国とアメリカですね、今後、具体的に話をします。そして、次世代の半導体の開発に、米国は使いますと合意しました。 半導体の製造、世界トップの地位を守りますと。アメリカと韓国ですね、政府が主導する柔軟性のあるサプライチンを共同で作る新しい技術、対話、メカニズムという体制を作りました。半導体、バッテリー、生物、化学、量子、コンピュータ、人工、知能、以外ですね、ネット、宇宙ですね、何だと。そういう領域において使いましょうと。 韓国の企業、科学技術、アメリカとの付き合いは強化的だと言えるでしょうがと思います。でも、アメリカにも条件があるんですよ。半導体産業において中国に規制しましょう。つまり、中国と縁を切りましょうかっていう意味ですね。韓国は、そういう今の行動は結果ではあると思いますので、実は韓国と中国の関係ですね、どんどん薄くなってきているんですよ。 これは先週の動画で少し話をしましたけれども、中国の税価のデータによりますと、今年第一四半期のデータですが、韓国から輸入金額ですね。328億アメリカドルでした。同期比 28% の減少です。中国と貿易をする国の中で23カ国のうちですね、 韓国の下落幅は一番でした。次は日本です。日本は 19.5% の減少です。アメリカは 1.7% の減少です。去年、韓国にとってはですね、中国との貿易は輸出すごいですので、第2位でした。今年は第5位となってしまいました。順番としては、1位はアメリカ、次は台湾、3番目はオーストラリア、4番目は、えー、日本ですね。次は中国です。 つまり、韓国にすれば、中国はそこまで大事な貿易相手ではなくなってきているんですよ。特に、半導体の輸出はあんまり良くないですね。今まではですね、半導体の輸出においては、やはり中国の需要がすごいんです。中国のスマホ、タブレットですね、たくさん売れていましたし、需要はあったんですよ。しかし、現在、中国のスマホにしても、タブレットにしても、 あんまり販売状況は良くないですね。また、自動車の販売も良くないんですよ。なので、韓国の自動車の部品の輸出も減りました。韓国は今年ですね、初め期待していたんですよ。中国はやはりゼロ感染者、施策はもうなくなって、経済、活動は再開しましたし、しかし現実はですね、あんまり良くないんですよ。 大事な消費市場、スマホ、タブレット、自動車ですね、の需要はやはり減っていますので、そうすると、韓国の輸術はあんまり回復していないですね。そして、ここで、中国はですねあの、アメリカに対抗するドラマですね、5月1日から大型ドラマ登場しました。これはですね、王陵孔、王渡うというドラマですね。 王梁港、皆さんはご存知の方はいらっしゃるでしょうか王梁港はですね、中国の丹東にある川ですね。その川の向かいは、今は北朝鮮ですね。当時、そうですね、朝鮮ですね。なので、この川を渡って、えー、支援していくんですね。 今はですね、その川は、間に日本の橋があるんですよ。一本はですね、半本しかないんですよ。で、私も何回か見に行ったんですが、で、当時ですね、この橋を作ったのはソ連でしたね。で、大型船が来たらですね、橋が動くんですよ。当時はすごいんですね。もうね、今はでもすごいと思いますが、中国はその技術はないでしょうかと思いますね。で、ソ連が作ったんですよ、その 橋,、まあ、橋ですね。川、まあ橋ですね。なので、 その釜の半分ですね、アメリカが爆 発,、まあ、爆発したんですよ。上からあの飛行機ですね、爆弾を投下して爆発しました。なので、ものすごい命中度が高いですね。半分ですね、しっかりと、あの、柱ですね、ありますので、本当に半分ですね。 えー、終わりました。中国側は半分ですね、問題はないですと。なので、渡らないようにしていたんですね。今はもう違いますが、あの、新しい橋、えー、鉄道の橋もありますので、トラックを走る橋もありますので、あの、今はもう問題ないですけれども、ただ、歴史上では、そういう話はありました。そして、ちなみにですね、この毛沢東を演じる方ですね、えー、東さんですね、東さん。この方はですね、私の知っている方の人なんですよ、実は。 あの、父さんはですね、逃げたんです。逃げたというかおかしいんですが、中国府の話では、もう、ジョアンしたですね。ジョインしました。もう逃げましたと。えー、アメリカにいたんですよ。もうたことですら逃げたんですよ。なので、えー、まあ、この、もうたことを演じる方はですね、アメリカに移民しました。そして、えー、ロサンゼルスとかサンフランシスコに住んでいるらしいんですね。らしいんです。そして、この間ですね、マルコツさんは、米国府を訪問しました。 これからフィリピンの安全について、しっかりとですね、バイデン大統領と話をするんですと言いました。マルコスさんは言いました。台湾に20万人フィリピン人がいていますので、台湾で働いていると、稼いでいると。最近ですね、海警船とフィリピンの側のですね、船、やはりその話は国際に注目されていますので、 中国はですね、フィリピンにものすごい圧力をかけていくんですよ。フィリピンの作戦としては、アメリカに守ってもらいましょうかと。マルコトさんはアメリカに行く前に国会で話をしました。我々はアメリカについていくでしょうか今回ですね、この訪問でバイデン大統領にしっかり聞きます。しっかりとした返答をしてもらいます。我々の安全を守ってくれるなら、ついていきます。無理なら、 他の方法を考えますと言いました。フィリピン側は、あの、しっかりですね、アメリカについていくでしょうかと思います。まだ会談の結果ですね、えー、増しますので。そして5月2日ですね、日韓、日本と韓国の財務長官ですね、財務省が正式に会談しました。これは7年ぶりなんですよ。両国の財政、経済について、日韓財務対話の再開しましょうかと合意しました。 また今月に開催される G7 財政長官のサミットですね。韓国も参加することができました。これは大変嬉しいんですよ。韓国にすればですね。15年ぶりの参加なんですよ。G7 ですね。えー、国際の主要国の枠に参加的だと、やはり宣伝できますので、これから岸田総理ですね。 韓国の訪問、注目されているんですよ。G7 首脳サミットの前でしょうかと思います。なので、あの多分ですね、来週ぐらいでしょうかとは聞いておりますが、最近ですね、日本と韓国の行動はものすごい頻繁的でしょうと思いますね。今年初め、アメリカ側は調整して、日本側は合わせていくんですよ。4ン大統領は行動していたんですね。 しかしですね、これからも難しいかもしれませんが、韓国側はですね、政府が変わったら、全てが変わってしまう可能性がありますので、これはですね、台湾も同じだと言えますので、韓国の自由派はですね、中国と北朝鮮のことはものすごい大好きですね、仲良くしようという雰囲気なんですよ。 しかし、保守派は逆です。日本とアメリカのことを、その関係が大事ですよ、と言っています。モン大統領はですね、中国との関係をものすごい大事にしました。今後ですね、例えば今のヨン大統領が引退したらどうなるでしょうかと私は思いますが、ヨン大統領ですね、中国と対抗するように決めた原因を、やはり、これが大事なんですよね。一つ、 韓国にあるサードっていう防衛システムですね。この防衛システムがある限りですね、やはり韓国のこの対抗する姿勢をやめることはできないんですよ。少なくても中国側はですね、やはり笑顔を出すことはできないんですね。ここで中国は何をしたでしょうかと言われると、中国はですね、韓国の文化を遮断しました。例えば、韓国のドラマ、映画、 芸能人ですね。中国から完全に消えてしまいました。韓国はですね、今後、どの大統領が登場しても、このサード防衛システムを撤退しない限りですね、変わらないでしょうと私は思います。そして次は半導体産業ですね。これも結構難しいなんですよ。 中国はですね、アメリカの制裁を受けていますので、日本もオランダも支持しています。そうすると、韓国にはですね、他の選択肢がないんですよ。つまり、韓国は今までバランスを取っていく戦略はもう通じないと思います。つまり、中国についていくと、アメリカから制裁を受けてしまいます。でも、アメリカについていくと、 中国との関係はもう終わってしまうんですよ。でも結果ですね、アメリカについていきます。つまり、アメリカの言うことを聞くんですね。ユン大統領はアメリカとの関係を大事にしたいのであれば、日本との関係を修復しないといけないんですよ。つまり、日本と韓国の関係が回復あるいは修復できました。これはですね、韓国がやむを得ない選択でもあると思います。 そして一番大事なのは、韓国の半導体製造ですね。日本に依存しているんですよ。サムソンはですね、台湾の TSMC と競争していてですね、どんどん厳しくなってきました。対韓輸出規制っていうのがありますので、韓国はものすごいサムソンですね、ショックを受けました。 特に最先端の半導体作るには最先端の原材料が必要ですね。結果ですが、サムソンと TSMC の競争で有利ではないんですよ。日本と韓国ですね、仲良くなって中国にとってはものすごい痛いんですよ。日本と韓国ですね、両方とも中国との距離を取っていくっていう意味ですね。つまり、日本と韓国はアメリカについていくんですっていう意味です。 結果ですが、第一列島線ですね。その線を守ることができました。つまり、中国を包囲できたとも言えるでしょうし、これは海の話ですね。海においては、日本、韓国、台湾、フィリピン、南シナ海の向かいは、オーストラリアですね。習近平はこの10年間ですね、ずっと、この第一列島線を突破するように活動してきました。 オバマ大統領はですね、実は知っているんですよ。でも何もしませんでした。現在ですね、中国の外交の問題、経済の問題、中国自分自身の原因もあると思います。でもこれはアメリカの作戦でもあると思います。なので、第一列島戦はしっかり守られているというふうに思います。そして、中国の対抗措置はですね、 私はないでしょうと思います。経済制裁することはもうできませんし、みんなですね、どんどん出ていくわけですから、制裁しようとしても材料がないんですよ。外資系の会社はもう出ていくわけですから。そして、この間ですね、日本と韓国に対してビザは支給しないとか、中国の乗り換えも禁止ですよとか、まあ、つまり入国禁止に近いですね。なので、 中国政府は対抗措置がないからやったでしょうと思います。そしてこれからはですね、北朝鮮は危険な行為はすると思います。でも韓国はですね、実は怖がっていないんですよ。で日本も当然ですね、怖がっていませんし、ただしですね、ヨン大統領としてはやはり国民に安心してねっていう意味で訪問してですね、そういう成果を国民に見せることができますので、そうすると自分の政権ですね、 ある意味、安定することができますので。そして、これからですね、岸田総理はアフリカ、諸国へ訪問しました。国際秩序を守ります、維持する、そういうことを強化すると。そして、エチプ島へ訪問したんですね。エチプ島はものすごい大事なんですよ。やはり、 アフリカのリーダーとは言いませんが、結構影響力持っているんですよ。特にスーダンですね。今は戦争、内戦ですね。ありますので、やはり影響力持っていますので、日本は入って調停するでしょうか何か活動するでしょうかこれからなんですよ。注目しないといけないというふうに思います。そしてエチプト以外にガーナですね。ケニア、そしてモダビークへ訪問するんですね。モダビークはですね、天然ガスなんですよ。 天然ガスの領域において、日本との付き合いはもしかして何があるでしょうかというふうに思います。一番大事なのはですね、アフリカはですね、結構中国の影響力あるんですよ。中国はですね、アフリカでの影響力があって、やはりシルクロードの作戦ですね。アフリカ諸国は今みんな悲鳴を上げているのですよね。これは中国の政府に騙されて、といていいでしょうか。 分かりませんが、騙されたと言っていいでしょうし、まあ、こう的に騙していいですよと言った、いいかもしれませんね。やはり官僚たちが買収されたんですよ。アフリカ諸国の官僚はですね。なので、自分の責任もあるんですよ。結果ですね、アフリカ諸国はみんな中国のサインもの、罠に、えー、入ってしまいましたね。はめられましたね。なので、日本はそういう活動をしてですね、今後どういうふうになるでしょうか、えー。注目したと思います。ただしですね、 あの日本はですね、やはり韓国より第一歩ですね、先に進んでいるというふうに私は感じていますね。えー、東南アジア諸国に対しても日本はですね、フィリピンに対して支持しますし、そして台湾海峡においても日本の方が支持しますし、大事ですよ、平和が大事ですよとずっと主張してきましたし、そしてアフリカにおいてはですね、韓国はあんまり影響力ないんですよ。影がすごい薄いんですね。 でも日本はですね、これから岸田総理は訪問にいて今後ですね日本のこういう活動ですねどういうふうになるでしょうかえ注目したいと思いますつまりこれからですねアメリカは1位日本は2位ですねというようなイメージですね活動するのではないかというふうに思いますね、まあ、まだ注目しないといけませんがまだ情報収集しながら皆さんに報告したいと思います この動画はここまでしたと思います。最後、いいなボタンをお願いいたします。ありがとうございました。